ッショートラインどうもウケンですさあ久しぶりのヤマケンバイク TV のお時間でございます、イェイこともこれね、1ヶ月ぶりぐらいの撮影になるんですけど、なぜちょっと休んでいたかと言いますと、教えませんここはい、というわけで、ですね、えー、今回ご紹介するバイクはこちらになりまーす、はい、こちら、こちら、ヤマハの SRSP です。イエイイエイ こちらの感謝 S R V 初めての車両になります。ね、えー、オーナーさんも顔出し、オッケーということなんで、オーナーさんもお呼びして一緒にこちらのバイクのですね、紹介の方をやっていきたいと思います。じゃあオーナーさんよろしくお願いします。お願いします。入<笑>れ<笑>ください。合格です。しかもビビ、ビ<笑>ビないだろ。はい、ありがとうございます今日ありがとうございます。 はい、じゃあちょっと今からあのこちらのですね、バイクとと一緒に紹介させていただきたいんですけれど、はい、こちらちょっとパッと見、はい、なんかモスグリーンっぽく見えるんですけど、はい、色は何色にあらんですかこれ？ブリティッシュグリーンとかいう。ブリティッシュグリーン。そ<笑>うだったと思うんです。めっちゃおしゃれな名前です。ですブリティッシュですか？ブリティッシュ。なるほど、ブリティッシュ。<笑> 販、はい、売店さんは水色って書いて。水色。水、は、色、い。っ書かれてます。そうですね<笑>、はい。絶対嘘です。あ、こちらちょっとハンドル行きたいんですけど、また買ってみていいですか。あ、どうぞ。失礼しますあ。なるほど、なるほど。結構低めのハンドルですね、こちら。はい。これコンチ、コンチハンぐらいの高さ。コンチハンとは。はい、大丈夫です。<笑>あ、ブレーキ。 結構 甘, 甘い感じですかブレーキちょっとゆるゆるくしてもらいました甘くしてもらって、はい、わざとですね、はい、なるほど、なんかめっちゃ握りやすい感じですで、ハンドルも僕、結構低め好きなんで、なんか僕、こ の, このハンドルめっちゃ好みです、でこちら、メーターですね、ちょっと見てもらって、渋いですね、メーターも。渋いです渋いですちなみに、SRV って何年式にな旧んですか、はいどう へえ、いやもうなんか初めて見たんですけど、はい、え、エスってなんかヤマハであるじゃないですか、三気筒の。これなんか親戚みたいな感じですか。かうーん、別物。まだ別物のものバイク、はい。こちらって、もう三十年前に変われたとかじゃないですかね。はい、まだ若いんで。納車一週間前です。一週間。一週間前に納車しました。え、か、か、われたばっかりです。買ったばかりです。でもめっちゃ今可愛い時ですね、一番。だもう、はい。一番か、もう。 ね、はい、ベ, ベイビーですねベイビーかわいいベイビーはいもうはいベイビーずっと見て振られますちなみにこの前バイクとか乗られてましたいや初めての初めてはい初初バイクです初バイク、okay、はいじゃあちょっと前にちょっと行ってもらってはい出たブレーキですね こちらはデ、い、ィスクブレーキなんですけどシングルディスクかなシングルディスクでドリルド加工がされてまーす、はい、こちらですね安心のブレンボ<笑>ブレンボではないブレンボとはすいません<笑><笑>えちょっと無事いかしてあウィンカーウィンカー渋いなんかちょっとなんかちょっと昔のなんかね感じのウィンカーなんかちょっと可愛いですねこれ可愛 い, いですペロンって感じで、はい、えちなみにウィンカーノーマルなの なのかなノーマルかほぼ純正、はいはい、じゃあこちら見てもらってはい独特のエンジンこちらがねやっぱ V ツイン独特のこのねこの感じわかるこの感じこの感じなんですけど<笑>いいっすね V ツインはい<笑>やっぱり V ツインお好きなんすかいやというよりももうこの SRV の見た目にああ見た目にですねエンジンジつけたららさに好きです あー。で、あマフラー、ちょっと見てもらって、マフラーはこれ純正ですかね？多分。いはい、このこっからこう規定からのこうみたいな感じで、ちょっと後でエンジン室を軽くはいはす、いはい、ですね。こちらも多分純正と思うんですけど、やっぱりもう三十年 経, 経過してるんで味がねここにあります。ハ、は、イ、い、テールいきますテールランプ。テールランプめっちゃ可愛くないですかこれ？<笑> ありがとうございます。いや、すげー可愛いなと思って。あんまり。なんか。ね、この、このサイズ感っていうか。いや、テールランプも可愛いんですけど。ちょっとオーナーさんも可愛い。はい、ありがとうございます。お疲れもう一回いいかな、メーターマリック。こっちですか。分かる、この、この感じ。 このわかる渋いっすね渋いっしょなんかでも30年前の当時の感じ分かる分かる<笑>分からないおーこのどこどこ感やっぱ独特のね v t スのああいいいいいいいい、うん、あアイドリングもすげえ安定してますね 何きますねどこどこかだいいねーこれホンもにすげえねメーターも安定してるんです今回転数がね1000回転なんですけど分かりますブレてないんですよねキャブの同調もしっかり取れてますねいおおいいはいありがとうございます いやー初めて初めて SRV 体験させてもらいましたどこどこ感、はい、どこどこ感がいいですねどこど こ, どこどこ SRV くん<笑>最後なんですけど、はい、こちら SRV についてなんですけど、はい、愛を語ってもらいたいなと思いまして、はい、SRV に対する愛を SRV に対する愛をはい、はいはい そうですね一目惚れから、えー、とバイクが先で勉強を取ろうって思いましておなるほどなるほどまうほんに卒業するまで半年以上かかったんですけどそれもなんか嫌なこととかも忘れさせてくれるしあの、唯一…なんていうんですか、ね、唯一の相棒というか唯一の相棒いや、めっちゃわかります、その気持ちちょっと、ペットとかとも違う心のなんか 話題ではないですけどこの子のために頑張ろうって思える感じです今、まあ、一番可愛い時めっちゃ共感できます<笑>こんな感じですはいごめんさい、ま、に今日はありがとうございましたありがとうご い, ますしいしたご視聴あというご こ, これからも楽しいバ イ, バイクライフをお待してください、はい、ありがとますぜひ今度僕とツーリング行きましょう<笑>よろしくお願いしま す, は, しますはい、動画ですね最後までご覧いただきありがとうございますよかったらですね高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょう あ, ありありありありありアリベル